皆さんこんにちは星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之です今ですね朝焼けを撮影しているところなんですが岩手県に来てますえっとですね八幡平っていうところで私のタイムラプスワークショップをあの開催いたしましてで本当は八幡平でずっと撮影する予定だったんですけど八幡平がちょっと天気悪そうだったんですよね でそれでえ海沿いが晴れるという予報でしたので海沿いに移動してきたという感じで で, ですねやっぱもう天気が全然その予想つかないっていうかどんどんずれていくもんで本当に撮影場所を選びにはめちゃめちゃ苦労したんですけど最初は12時前かなが晴れるっていう予報だったのに蓋を開けてみれば12時前はずっと曇ってて12時以降かずっと晴れてて。 で今朝もう晴れてるともうすぐご来光という時間でございますレンズヒーター事務局さんがあの協賛してくれたのでもう角型ヒーターを貸してくれてこれすごいい大きい声では言えませんがシグマの20の F1.4 新しいやつを使っていますこ、はい、ういう状況ですら 太陽が登ってくるっていう構図タイムラプスですねで、はいこんな感じであちらの方はもう疲れて寝ちゃってますね<笑>いやそりゃそうだよねみんなよく付き合ってくれますよこんなね朝まで撮るちょっと頭のおかしい写真家のワークショップに参加いただいてみんな頑張ってタイムラプスを撮ってますねで、今日のワークショップはまあ撮影で後日その オンラインでアフターですねタイムラプスのアフターフォローというかのセミナーをやるオンラインでセミナーをやるんですけど今日はとりあえずなんかみんなで同じ構図で似たような構図で撮ってもらって必ずでそれをこうやって処理すればいいんですよっていうのを一応初級編中級編で分けて、えー、やったんですけどねえな盗撮しちゃいないけああすいませんでした<笑> 小宮さんは盗撮していいのダメだよ小宮さんどうぞピントが合わないじゃないかちょっとみんな何かしら流木を前に入れて構造を撮っていただいてます あ、ご来校来ました。ご来校が来ましたよ。ご来校、来校。ご来校でございます。ご来校でございます。どうですか、初めてのハーフエ n ーフィルター楽しんでますか。使いやすくてびっくりしました。<笑><笑>便利ですよね、バグネットでピチっていくから。ちょっと欲しくなりますね。うん、そうなんです。 砂に落としたらいっぱい砂つくんで、それだけ注意なんですけどね。わかりました。<笑>マグネットだから<笑>、えー。流木をですね、こういうふうに前に入れて取っていただいてます。この構構造のその流木の配置とか、太陽が昇ってくる方角とどう絡めるかっていうのが結構難しいところですよね。こんなに綺麗な場所なのに。 震災の時は、これが津波になって襲ってかかってきたって言うんですから、信じられないですよね、本当。 まあ、残念だったのがねやっぱりあのコロナになってこれませんとかあとはその、えー、濃厚接触者になっていけませんとかっていう方もいらっしゃったのでまた、まあ、こういう取り組みはちょっとしばらくまたお休みかもしれませんが、まあ、要望してくれる方が多いので、えー、ワークショップをやりたいいと思います、はい、さてじゃあ私も撮影を終了します。 今回もお疲れ様でしたお疲れ様でした